つくからだよ。え穴開いてるあ、本当だやばい。穴開いちゃった。<笑>ねえ、私ちょっと取れない気がする。え<笑>、穴開いてたやばい。いいなその色なんでなんないんだろう。でもだんだん白くなってきたね。え、やばいかも。あ、いいわ。あ、めっちゃ綺麗。すげえ綺麗。さようなら。あ、あちょっと暴れてる。めっちゃ暴れたぞ。マジで。マジで。めっち ゃ,、ね、ちゃ私はもういいかな ちょっと可愛い可愛 い, い。そうやね。花木で飛ぶ。塗り塗った方だよね。塗り塗った方を、うん。そうそうそう。きれきれい。その後どうやるの、うん？トントンって叩くの？トントントンって。うん、あちょうど破けてるとか言っちゃった。うん、これ上にはどうやったん？破けばいいの？うん 重なる。本当だ。はみ出してもいいか。うち、ん、重なってもまだ大事。いやでも。